ただいまより東京高円寺阿波踊りの皆さんの演舞を行います東京高円寺阿波踊りは昭和32年に始まり本場徳島の伝統芸能阿波踊りの志を追い続け日々精進を重ねてまいりました本日は高円寺阿波踊り連協会所属30年の中から200名以上で参加しております 成り物のリズムが時に優しく時に激しく心を揺さぶります高円寺でも普段見ることのできない合同パフォーマンスをお楽しみくださいそれでは東京高円寺阿波踊りの皆様よろしくお願いいたします Nope. あ。りがとうございました